はい、皆さんこんにちは踊<笑>、えー、り子もう1名いたんですけど昨日からちょっと高齢姿が出て急遽休みで今日は踊り子2人で頑張っていきますんで皆さんの声援よろしくお願いしますそれでですね、えー、今回は「真心」という曲をご用意してきました「えー、よいさほいさ」という掛け合いでございます会場の責任者の方に、えー、声出し OK をいただきましたので 会場を皆さんで盛り上げていきたいと思います。いいですか、ちょっと練習してみますよ。私がよいさと言ったら、ほいさでかしてください。部長先生様、よろしいでしょうか。はい、行、はい、きますよ。よいしさ。いいな、やっぱり。ありがとうございます。はい、じゃ、行きましょう。よいしさ。 はい、曲の途中で入りますので、ぜひよろしくお願いします。では、いきたいと思います。皆様の熱いハッシュ、ご声援、よろしくお願いします。